おはようございますす代目ですえ今、おそらくテニスの試合が合っていると思われます。全米テニス、錦織選手とチリッチ選手が戦っております。ところで、テニス上の広さって、あの壺数に直すと、まあ、最低限の広さ、テニスのプレーがギリギリできる最低限の広さとして200坪ぐらいと言われます。200坪というと、まあ、1坪、基本的な畳のサイズで言えば、 畳2枚分が1つと言われます。ということは、テニス場は畳400枚分ということになります。仮に畳1枚にですよ、1人寝転がったとします。畳を400枚縦に並べまして、そうですね、約1820ミリの畳を縦に並べたとします。そうすると、728メートル。 そこにですね寝転がるそうですねまずチリッチ選手身長1 9 8センチものすごく身長が高いですこの方をそこに1人ずつ並べたとします縦にですねずらーっと7 2 8メートルずらっと縦に並べたとしますそうするとチリッチ選手が367人錦織選手の場合身長がですね 178cm なんと 20cm もちっちゃいんですね錦織選手を縦に並べますと408人この方の場合もうほぼ409人に近いぐらいの数が並びますチリッチ選手と錦織選手身長でいうとそんだけの差があるんですねテニス場に並べると人数からいうとそれだけの差が出てきますテニスの試合ととは全く関係ないと思い思ますけど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 それではこれからもよろしくお願いします6代目でした